ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていたレベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となるキャベンディッシュのうちに眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒しレベッカ以外の出場者を一掃その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという。 大番狂わせが起きた決勝に勝ち進んだのはサボフンするルーシーレベッカバルトロメオバージョスそしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く一方予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた彼らは皆 ドンキホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられファミリーのために働かされていたのだおもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうためその事実に気づく者はいない打倒ドフラミンを誓うおもちゃの兵隊はこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考えウソップロビンフランキーに協力を要請作戦は見事成功し おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻た彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロスレベッカの実の父親であったウソップたちから連絡を受けたルフィはこの国で起きていた悲劇の全容そしておもちゃの兵隊の正体を知るその頃決勝戦が行われているコロシアムはおもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた まずい状況だおもちゃかが解除されたってのかえ、カー。えコリ た, た思い出したもいだしたお父様がいたの<笑><笑>何言ってんだおめえ。それがどうやら<笑>この国のカラクリだったようだな、レベッカ。 ひとまず試合に蹴りをつけようものには必ず核がある幽装拳龍野息吹<笑><笑> よメラメラの実もらっていいよなメラメラを食いやがった<笑>エースもらうぞお前の技<笑>しけ おいマッスルメロン かったーかぜフィお前を倒す めかくむみっと。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 you 危険解剖者はらうん、革命軍のこの国に何の用だ メラメラの身まねきやがってあれはあいつのだをつよ誰にカタミだ。やっっいよや っ, や っ, とおっ と, おっ と, おっと って囲まるうっこの戦場で活躍すれば僕の人気も キ<笑><音楽><音楽><音楽><音楽>ッコーンとフラミンゴを通して人気を得るんだろう<音楽> お, お, ん お, お前の兄弟と軍に引き渡される前に行ったというのはきてやる。 縄張りのし私がやるかーおっと 《この場所決して渡せものか!》 いいす助けてくれ だ勝負見せてやる させていただますただでも数っても当ただただただただただただただただただたただただただただただただただただただただただただただただただただただただただ 蹴りをつけよう麦わらの一味およびそれを手助けする戦士たちそれらに危害は加えさせないお前を倒す使わせていただきやすよ今々しき海賊たちの残した戦いの残骸。 いやまず何とかしやせんと抱く引きつけられる勝負中に逃れればしのげるか海賊の援護は革命軍の仕事ですがいそうだとも革命軍として彼らを守るいや間違えた兄としてだゾッ<笑> やっ見せてやる危険ルフィーが助けを求めたら必ず駆けつけるもう二度とあんな思いはこれ以上の質問はやもないんだとはい 海軍はこの国じゃヒーローになれねえんですよ。 私はあんたたにままれだだだけだ、ま、るで博打だなえ誰だてめえはジュロスか 真のドレスローザを取り戻しに来たトー<笑>麦がなっ やられたなミンゴが生きてるこれはまずい事態だ鳥籠を使わざるを得ないうっっう 今この島にいるヤツらを皆殺しにするつもりだああ王宮だけどっかに行くぞピー石なら地形でさえ変えられる王宮待て